2020年10月スマートオブイヤー2021年12月エイブレードそして2022年また来ました今回ですねおすすめな試音機を紹介させていただきたいと思います本番いきますよーいカメラオッケー音オッケ役者オッケーよいスタート どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。さすがに3期目ということで、今回は全2機種に比べて、ここはすごいよっていうところをですね、重点的に紹介していただきたいと思います。自分なりにこの機種の強みを探してみました。1、超低価格で買える。2、小さくて軽く、シンプルなデザイン。3、機械に弱い、高齢者に超おすすめ。この3つを重点的に紹介していきたいと思います。ちなみに動画最後にちょっとお得な情報が載っているかも。じゃあ、行くぞ はいというわけでですね今回こちら届きましたでんはい過去シリーズから見てかなり小さい小型な集音機となっております超シンプルでいいねでは開けていきたいと思います開封の機こちらジンハオですデジタル充電式耳掛け集音機本体を開けますオープンはいもう超シンプルですね本体となっておりますそしてもう一つ入っておりました、はい こちらはですね充電するために必要な USB ケーブル続きましてこちらはいイヤーチューブ小さいんですがイヤーキャップですねサイズ違いが2つついておりますあとは掃除関係お掃除棒清掃ブラシそして取扱い説明書が入っております全て日本語で書かれておりますこんな感じです 一つ目、過去に紹介した機器、これくらいします。お、安い、買おう、っていう感じにはあまりならないですよね。しかし今回、なんと、1万円で買えちゃいます。むしろ、行き地でお釣りが来ちゃいます。でも待てよ。安いと言うなら、それなりの性能なのかはい、その疑問にもお答えします。さすがに3倍の差があるので、互角に戦えるのかということではございませんが、音を聞き取るという基本的性能は網羅しております。では、じっくり見ていきましょう。 こちらが本体となっております。めちゃくちゃちっちゃいです。電源ボタン、M というボタンを押しますと、電源が入ります。つけ方としては、です、ね、こちらに小さく書かれていますが、赤って 2P、ね、と書かれておりましたら、右耳用ですね。あっああああ。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。お聞こえる聞こえる。というわけでですね、今、耳につけました。こんな感じでございます。 こちら、えー、切り替えますねサイズがいろいろありますのでこちらに変えますメガネをかけてる人はこちらメガネの上に乗せる形となります使い方は簡単です4ステップですステップ1 使用前に完全に充電がされているか確認します。ステップ2、適切な集音器チューブを選択して取り付けます。ステップ3、耳をきれいにし、集音器を装着し、イヤークリップを耳に装着します。ステップ4、3、4秒間押し続けて電源を入れ、ゆっくりと音量を上げます。はい、ではさらにですね、深く4つ紹介していきたいと思います。デジタル式集音器音量レベル11段調整、4つのモード切り替え USB 充電式、1つ目、 デジタル式使用機。音を最大限30倍まで大きくでき、拡声機と高解像度 BA ドライバーを搭載。こちらがあることによって、様々な環境でも適用できる信号処理となっております。さらにですね、ノイズキャンセリング機能が搭載されています。ハウリングも抑制されております。スマートデジタルジこちらは、音を効果的によりはっきり聞こえさせることができます。音量レベル11段階調整。耳の聞き状況に合わせて、11段階までボリュームを上げ下げすることができます。ちなみに、ボリュームの上げ下げは、 超シンプルこちらのプラスマイナスこの操作だけです。 3つ目、4つのモード切り替え。先ほどご覧いただきました、プラスマイナスの上に M というボタンがありまして、こちらでモードを切り替えることができます。え、切り替えれるものが標準、ノイズ低減、やない屋外。こちらは M ボタンを押すことによって、常時切り替えることができます。4つ目、USB 充電式。豆電池ではなく、本体が充電式となっております。面倒な電池交換が不要な充電式タイプの収容器となっております。え、こちら、付属の USB ケーブルですね。本体のですね、裏、お尻側に接続の端子がついており ますのでこちらに差し込みます。はい。え、そうして充電の USB 端子にこちらこの充電器は必要です。こちらを差し込みます。え、そうしますと赤くなっていましたら充電中。緑になると充電が完了となります。本体の充電時間は2時間。充電後約20から22時間使用することができます。監督おすすめポイントに小さくて軽く。 シンプルなデザイン。見てお分かりの通り、めちゃくちゃ小さく軽いです。耳に全然負担をかけません。人工工学に基づいたデザインとなっております。長時間使用しても疲れず。そして見て分かる通り、こちら肌色です。肌色に近い色なので、なんといっても目立ちません。どうでしょうか 耳に隠れますのでじっくり見られるとあついてるなってわかると思うんですけども正直そこまでわからないかと思います過去ですね監督が紹介しました2つはですね中音機というよりかはイヤホンに近いですオシャレ系なデザインあれイヤホンつけてるんですかみたいな感じで嫌だなって方はですねこちらの機種とてもおすすめですちなみに今こちらはですね右耳用のチューブが付いておりますが付属で付いておりますこちらをですね右耳ではなく左耳に切り替えることができるチューブが入っておりますですので一つ どちらか片方で切り替えることができます監督おすすめポイント 3つ目、機械に弱い、高齢者におすすめ。過去2作品でですね、感じた部分、いろいろ設定ができて、スマートフォンでも操作ができる。これは確かに強みでもあると同時に、機械が苦手だよって方はですね、こちらえ、スマートフォン一切使いません。めちゃくちゃシンプルです。ボタンとしました3つですね。こちらで、モード切り替え。そして、プラスマイナス音量。この3つです。いろいろと、あれこれ、どんな機能だっけっていうこともですね、ほぼなく、直感的に使えるかと思います。押せるボタンの処理は2つです。音量の上下。そして、モード選択。でこちら 商品なんですけども12ヶ月精神保証がついております購入から12ヶ月以内不具合などが発生した場合修理対応ができます というわけ で, です、ね、今回はこちらの商品、ジンハオの収音機を紹介していただきました。型番としては、JH351 というものとなっております。冒頭にいた通りですね、この動画を見ていただいている視聴者の皆様、お得な情報があります。この動画が公開されてからですね、約1ヶ月間なんですけども、10% のクーポンが付いております。動画の概要欄に進んでいただきますと、クーポンがありますので、そのクーポンをコピーして、Amazon のページやりますので、そちらにこのクーポン打ち込むことによって10、10% オフになります。今この動画を見て、いいなと思ったら、ぜひ使ってください。というわけ で, です、ね、 今回紹介しましたのはジンハオデジタル充電式耳かけ使用機 JH351 こちらを紹介していただきましたこちらゴムみたいなものがついていますので。 はい。この動画チャンネルではですね、監督がおすすめな商品、これはいいぞおすすめしたいぞというものをですね、中心に紹介させていただいております。興味がある方は、ぜひとも、他の動画もご覧ください。あと、最近ですね、監督、テレクトショップをですね、動画概要欄に貼っておりますので、興味がある方はですね、ぜひとも一度見ていただければなと思っております。では、また次の動画で会いましょう<笑>そして、2021年 !2022 年この、この機種の、よし よし、買おう、監督おすすめポイント1、適切な中音、適切な中音、中つ<笑> 3、4秒間電源を入れ、<笑>はい、じゃあさらにですね4つこちらで紹介していって。